ミスった。入るミスったぜ<笑><笑>お前、そんな来ちゃったって言ってない、マで。いや、すいません、今ちょっとね、ハイボール飲みながら、つっと間ですね。結構入っちゃったんですよ、俺今<笑>。これ大丈夫かな<笑>バカ面白いんだけど。こんなポッドキャスト最初から爆笑したのは初めてかもしれないですが、すいません、まあそんな感じでちょっとテンション高めで、まあ日本一周、二日目これ。一 日, 日目はだって夜、柏で。 千葉県の柏で寝て、二日目が今、えー、岩手県の、ここなんて言うんだ。もう今、今でね、岩手まで来ましたよ。今日で、岩手の森岡森岡だったっけ確か、うん。確か。まあ、森岡ですね、はいはい。岩手の森岡まで来ましたと。で、本来ね、えー、タイミングが良ければ、もう、青森まで行っちゃって、北海道のフェリーを。 もう乗ろうかなと思ったんですけれども、さすがにちょっと時間がないということで、えー、っと、ま、あ岩手県の森岡でちょっと、キャンプ場ですね、ここは。キャンプ場でちょっと電源引いて、え、はいはい、キャンピングからゆっくりしております、うん。で、まあね、毎日ポッドキャストをお届けするというふうにお伝えしたので、早速、まあちょっとほろ酔い気分で配信していこうと思います。はい。まあちょっとお便り読んでもいいあ、どうぞどうぞ。はい。いえー、じゃあ、このさ、お便りさ、まっつーが答えたよ。 行きますよ。いいすえー、行、ね、きます。おはようございます。大川さん。大川さんのツイッターのフォロワーが日々増え続けていますが、何が一体どうなっているんですかというお便りです。どう思いますか<笑><笑><笑><笑>おい、笑わない。失礼だろ。むずいけど。確かに、結構ね、本当面白い。こういうお便り好き。え、なんか、抽象的で。どうなんすかなんかあの、その、あるんですかやっぱ波的なのは。 こういう、例えば、今回日本一周してるじゃないですか。はいはいはいはい、そういう活動してる時が結構フォロワー増えやすいとか。いや。ハワイ行ってる時は増えやすいとかいやういう、ね、ツイッターはね、めちゃくちゃわかりやすいね。もうなんか、とりあえず多くの人が喜びそうだなっていうコンテンツを発信すると、自然とシェアされて、自然と増えていくね。じゃあ、だからか本当に何も発信していないと、本当に日常的な YouTube 投稿して、はいはいはい、YouTube のリンクシェアしてみたいなことやってると、増えない。 けど、なんかツイッターでの新しいコンテンツ、なんかバズりそうなものとか、シェアされそうなものを配信すると意外と伸びるから、やっぱ継続的に配信すると、ツイッターのフォロワーなんて一瞬だぞ。なるほど、なるほど、うん。なんだけど、結局 SNS、プラットフォームで強いのはやっぱ YouTube だと思ってるから、やっぱ YouTube ありきかな。YouTube ありきで、その他の SNS に流入するっていうのが結構パターンとしては多いかもしれないですね。なるほ ど, るほど。はい。まあそんな感じで。 それで、質問はいいですかはい。質問じゃないです。お便りです。こちら。お便り。なのでね、あのー、引き続き概要欄にリンク貼っておきますので、お便りいただける方はよろしくお願いいたします。いや、飲むね、マッツン。今日はね。結構飲むね。なんかまた俺のところにも増えてるな、これ。やっぱ、そう、ギブで。ギブでさ、<笑>ハイボール多すぎ<笑>ハイボール多すぎなんですよ。これ、サロンメーマーの方、聞いてる方がいたら、まあ、またまあ面白いんですけど、 まあ、以前から伝え、皆さんにね、伝えてると思うんですけれども、今回のこの、あのー、まあ、プロジェクトの、ま、企画が、一応その、<笑>なんてだろう、サロンメンバーのみんなからギブしてもらって、はい、食材とかをね、はいはい、で、日本一周頑張ろうっていう、まあ、裏テーマもありまして、うんうんえー、東京ミートアップで早速30人、ね、40人ぐらいの人が集まってくれて、えー、いろいろくれたんですね。で、ただハイボールがめちゃくちゃ多かったっていう。 どういった現象だったんでしょうなんでハイボールが多かったんでしょうあのねは、まず SNS で配信したとき、まあスラック、そのサロンのね、はいはいはい、サロンのスラック内でも、なんかどこでもユうスケさんがこうギブをくださいって言った後に、カッコでハイボールとおつまみって書いてたんですよ。<笑>だから、俺はツイッターでね、予測してたんですよ。はいはいはいうん ハイボールしない。う、ユウスケさんハイボール言いすぎてるせいでハイボールしか来ない説っていう唱えてたら、本当にハイボールばっかで、確かに。計何リッターでしたっけ、アンディさん。初ー。いや、8… ハイボール自体はさ、別そんな多くないよ、ぶっちゃけ。初リッター、ね。なんか一人、あのー、なんだっけ、500ミリ缶を6本買ってきてくれて、それがやっぱすごい、 多かった。その他、ちらほらハイボール配送したけどうう、割とみんななんかハイボールが多いんじゃないかと思ってなんか、で、カップ麺とかさ、水とかさ、<笑>いろいろなんかくれたから、まあ総合的に良かったよ。ただまあ、ハイボールは飲めてるよねって感じ。 まあそうっすねだ。だからすごく調子はいいと思うんだよ、ね。超ースパンで見たらこのハイボールは割と普通に飲めちゃうんです普通に飲めちゃう、普通に飲めちゃう。だし、割となんか荷物を減らしたい感があるから、ね、これからだと俺ら全国各も回って、<笑>まあこれから北海道行くんですけれども、北海道のミートアップでも、まあ、もしかしたら、ね、ギブルたくさんくれるかもしれないし、だもしね、このポッドキャスト聞いてる方で北海道の方がいましたら、あの、ハイボールだけは、とか言って、ハイボールね、いただけるのはすごく嬉しいから、引き続きいただきたいんですけれども、<笑> まあそういった感じで、まあいろいろとね、ギブをいただきながら僕たちは生活しております、はい、どうですか日本一周始まって今3日目、ね、2日目か。2日目ですね。2日目ですが、今のとこどうですか今んとこ、ねまあ新鮮じゃないですか、こんななんかキャンピングカーで。新鮮だね。で、いや、マジ、この環境で生活してるって考えられないもん、マジで。<笑>だから生産性を気にしていた俺がさ、ね。まあ生産性は別に悪くないんだけどさ、今のこの現実。うん まあでも、うん。その、普段の生活からすると、やっぱ完全に圧倒的不便が目立ちますよね、うん。こういう生活してると。めちゃくちゃ目立つんだけれども、なんか俺今回、多分これ抽象的で理解できんのは安藤よりぐらいだと思うんだけど、はいはいはい。あのね、今回のこの旅で、日本の真の美しさを見て、ああ。なんかその人間としての本質的な、うん、 価値というか、うんうん、欲求っていうものをなんか見つけたいなみたいな。はいはいはい。それが絶対に事業に活かされると思ってて。そういった旅でもあるんだよね。だから、今のこのさ電源がないとかさ、食事がないみたいな環境って、割と自分がなんか、また成長できる場所なのかなと思って。俺は結構いいかな。うん、まあ、トイレがすぐ気軽に行けないったらちょっときついね。シャワー浴びれないのはね。まあ、それもそれで。 日本一周の醍醐味ということで。そうですね。こんな感じですね。一ヶ月間。はい。で、マツンくんには、基本的にはシネマティック動画を、シネマティック動画とか Vlog とかね、はい、基本的にクリエイティブ系に関して撮影とか、編集とかお手伝いしてもらいたいんですけれども、どうなんですか、ぶっちゃけ。どう意気込みじゃないですけど、実際にまあ撮影してみてとかああはいはいはい。行く前はどういう気持ちだったんですか行く前は、ね、考えてましたそこら辺。僕ね、あの、 インスタにね。はいはいはい。もう、超長文を、たまにね、はい、爆弾投下するんですよ。すごいよかった、そうなんですよあ、あの、まあ、僕のインスタ見ていただければわかるんですけど、まあ、半年前にも、こう、トランスにジョインし始めた頃に、うん、その時の環境と心境を、こう、つらつらと綴った長文がありまして。で、そのから、まあ、半年経って、 まあかなり僕のやってることがいろいろ変わってて。変わったね。変わった。一瞬で成長したし。ものすごいスパンでそのなんかね、うん、肩書きも変わってるし、やってることも全部違うみたいな感じなんで、はいはい。まあ今回それでなんかちょうどよく半年後に来たんですよ、この日本一周がね。そうだね。早いね。早いです。タイミングが。でまあ、ここで日本一周するってことになって、まあ改めてそっから、 まあ、今の僕的にこ、この日本一周をして、何を成長させたいのかとか、何を、なんか僕の中に取り込んで、今後のそのトランス と, のとトランスの中で関わっていく上でやれることを増やせるかみたいな、だからなんか、まあ撮影技術はもちろん、 まあ、スキルアップさせたいのはもちろんなんですけど、うん、それ以上になんか今は、こう、サービスとか、そういう方面で、もっとなんかインスピレーションを受けて、うん、グレードアップしていけたらいいかなって感じですかね。ね今メディアの後責任者。そうですね。トランスメディアの、ね。最近になりました。まあ、あのメディアってのもね、すごくやっぱりシンプルに、 サービスとしては分かりやすい。動画を専門的に学んで、うん、視聴者の思考をアップデートね。で、今、俗人的な、まあ、大川祐介の色が強いけれども、まあ、今後ね、ほさま様々なクリエイターさんを固めて、やっぱりその視聴者がやっぱり継続的に見てもらえるようなメディアを作っていけたらなっていうふうに思ってるので、っねまあ、やっぱりそこはね、勉強よ。もう、本とか読んで、うん、もう、本はやっぱり技、技を増やすためにはすごい有効でさ、うん、今、武器がすごいできてきてるじゃん。なので、技を増やして、基本的に俺も本で、 こういうサービスになれたっていうからさ。そうだ、すごいパワーはあるよね。そうですね。だからまあ、本当に編集者としても、まあ、やっぱりね、こうやってチームで活動してる上で、やっぱりクリエイティブって最低限必要じゃん。うん、なので、そこはしっかり極めつつも、やっぱりクリエイティブだけできても世の中は変えられないので、でね、やっぱ世界を変えるっていう、この世界に名だたる企業を作るっていう思いは、まあ、 ね。マッツンと、あとは、今ここにいるアンディさん。この後またポッドキャストするんですけれども。まあみんな共通認識として持っときたい。そうですね。ところではあります ね, すね。はい。まあそんな感じで、まあ僕たちはこれから2ヶ月間ずっと一緒にいるってことなんで、<笑>まあ話しすぎても話すことなくなってしまうので、今日はこれぐらいで締めますそうですね。っていう感じで、まあ今日は酔っ払いのマッツンでした。最後に何か一言ありますかマジでねー、楽しいっすよ。男3人のねー、いやみんな言うんですけどね。キモすぎる。<笑> 非常に。友達とかには、いや、男三人で二ヶ月とかさすがにきついっしょって言われるけど、やっぱなんかね、このなんか、生<笑>これみ、<笑>みんな聞いててください。これ一ヶ月後二<笑>ヶ月後どう言ってるかわかんないよ。<笑> わかんないよ。ヒートアップしすぎだよ。もう、途中からポッドキャストずっと一人みたいなパターンもありえますからね。まあまあ、ありますからね。途中で俺一人になってる か, るかもしれないしね。<笑>まあ何が起きるかわかんないですけども、まあね、そういった過程もね、引き続き楽しみにしていただけたらと思っておりま す, です、ね。で、まあこのね、ポッドキャストではこういったまあ、たわいもない話もしていますけれども、まあトランスタランでは毎日がっつりね、今、はい、マッツンとアンリーさんは週1で、 えーはい、まあそういったクリエイティブに関してだったりとか、今後のね、話について述べていますし、うんうん、僕は毎日、えー、数千字の記事を書いていますので、まああとはね、動画好きと繋がったりとか、学んだりしたいという方はぜひ遊びに来ていただけたらと思っております。はい、じゃあそんな感じで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。それでは、また明日。ありがとう、うるさい、うるさい。